えー、今年のですの、ね、年明けからオミクロン株の拡大により、日本国内では令和4年1月27日には、内閣府地方創生推進室から市区町村に対して、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金における検査促進枠の取り扱いについての通達がありました。まあ、こののの通達ではコミクロン株の感染者の急増に等により、えー PCR、検査 試薬等抗原検査キットの需要逼迫に伴い、10日、都道府県の内の1日当たりの検査数を1月の第2週、1月10日です、ね、における1日当たりの平均の検査の2倍以内としていただくようという通達が出ています。つまりです、ね、この翌日からです、ね、日本は1日当たり24万件を最大に PCR 検査などが抑え込まれて、 現在においても正確な陽性者数が実は把握できていません。えー、その証拠にですね、アワーワールドデータというのがあります。これはアワーワールドデータによりますと、日本の陽性者率は、えー、つい数日前ですが、今週初め 45.18%、まあ、アメリカは 7.9、イギリスは 5.11、WHO がその国で広がりを抑えている指針としては、陽性率は 5% 以下になること。 ハーバード大学の指針では 3% 以下であることという決まりがあります。同じく東京都ですの で, です、ね、これちょっと日付ずれてますが、昨日のデータとして差し替えますが、宿泊療養所は約4000床、そして自宅療養者が9万3000、そして、えー、入院等調整中が7万2000名と、えー、国も東京都も第6波に と, でとてもです、ね、対応できているとは思いません。そしてて渋谷区の第6波の第波この初動においては 他の自治体に比べて早いものではなく、組民の方から不満の声を聞きます、そこで、毎年、これからのです、ね、傾向によってです、ね、いろいろ起こる、例えば令和4年には7波から8波が当然あると予想しますが、そこで、この令和4年度における新型コロナウイルスの渋谷区のビジョン区長に3点質問します。現在渋谷区ではこの3回目ワクチン接接種種を進めてますが未接種者と 合わせて4回目以降のワクチン接種の体制を計画しているんでしょうか同時に東京都では新型コロナウイルスに関してです、ね、自宅療養者に向けてはです、ね、この食料の自宅配送サービスを実施していますがこれと同時にです、ね、実は濃厚接触者のお互いがある方の自宅待機者の方にはです、ね、このサービスではありません今後です、ね、この渋谷区で独自に濃厚接触者の区民に対して 地元商店街などから、この宅配で食料などの配達サービスとかすることはないんでしょうか、また、東京都のモニタリング会議では、感染者数の第1番は、えー、家庭内感染です、60% 以上超えていると思います、やはりその対策のために、渋谷区で自宅療養所を、自宅ではありま宿泊療養所を確保して、医師会と連携して、診療体制を確保すべきだと思いますが、区長のご所見をお伺いします。 また、アフターコロナに苦しむ区民のためにです、ね、カウンセリング治療を含む治療が非常に高額なため、1回あたりのこの治療のです、ね、4分の1程度は補助するべきだと思いますが、区長のご所見を求めいます。新型コロナウイルス対策で2番目の質問ですが、このウイルスの影響 で, です、ね、所得が減少し、多くの区民が生活に苦しんでいます。そこで3点質問いたします。渋谷区全体で生活保護基準の方々は、一体どれぐらいいるのか。 また、その中で生活保護費を受け取っていない区民はどれぐらいの人数がいらっしゃるでしょうか、えー、もう1点、社会福祉協議会から緊急付置資金およ、えー、び総合支援金を受け取られた方は、この2年間で何人いるんでしょうか、えー、区長に報告を求めます。また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が激減し、生活に苦しむ方々には、今後、独自の給付金の支給は行わないでしょうか。 さらに、えー、大枠の2番目ですが、えー、4年度は大きく渋谷区の組織改正が行われる予定だそうですが、新たに障害活躍推進部が創設され、社会教育が教育委員会部局から区長部局へ移管されるとのことですが、現在、社会教育事業に関わる国や東京都の補助金は、えー、渋谷区教育委員会部局を通さずに、区長部局が直接今度は申請できるのか。 また、仮に区長部局から直接申請ができないのであれば、結果として職員の事務負担がえ十分に機能しないし、確保されないんではないかと思います。これ、区長のご所見を求めます。最後に、多様性についてです。わが区はですね、ダイバーシティ・インクルージョンと区長がのこれ、就任以来掲げてますけれども、本年の1月17日の区長の記者会見、これ、議事録、情報公開でございました。本年の1月16日の月日 えー、19時55分頃長谷部区長自宅前で、渋谷区のですね教育長の五十嵐敏子教育長の選任に対して、抗議に来た高校生に対して、長谷部区長が自宅から出てきた鬼のような形相で詰め寄り、高校生の携帯につかみかかり、高校生が負傷したということが<笑>事件でありました、被害に遭われた高校生のは、医師の診断を受け、えー、全治 1, 月1週間のこの怪我をしたということですが。 そこでで問問質問ですなぜ、えー、ダイバーシティ・インクルージョンを掲げる区長はですね大人として、公人として、相手の話を初めから聞かずにです、ね、いきなり行動に出てしまったのか、2番目に未成年ということなので、保護者本人への謝罪されたんでしょうか、3番目に、えー、区長に対して警察の事情聴取や出頭要請はあったんでしょうか、以上3点、区長の説明を受けます。 浅瀬区長、はい、令和渋谷堀切年人議員の一般質問に順序をお答えしますはじめに令和4年度の新型コロナ対策について三点のお尋ねですまずワクチン接種についてですが新型コロナウイルス感染症による重症化を防ぐためワクチン未接種の方への接種勧奨は必要と認識しています 今後もホームページ、SNS、クニュース等を活用して周知を図っていきます4回目以降の接種体制については具体的な計画は今のところありませんが実施の際には事業が滞ることないよう準備を進めてまいります次に濃厚接触疑いの方への宅配サービスについてです保健所で は, では濃厚接触者の判断をしておらず濃厚接触疑いかどうかは自己申告以外確認のしようがないため 感染者を対象にした置き配のように利用者を厳密に規定するサービスはできません次に診療体制についてですが現在60歳未満の方は都の運営する宿泊療養所にご自身で申し込みをすることができますので区で宿泊施設を確保する考えはありませんまた家庭内感染を防ぐために宿泊療養を活用するようご案内しています次にアフターコロナですが都立病院や校舎病院でコロナ後遺症の無料電話相談窓口を開設しています 対象はコロナ陽性と診断されて1、2ヶ月以上経過している方で受診を希望される場合は相談窓口で医療機関を紹介していただけます1、2ヶ月未満の方についてはコロナの診断をした病院に保健療養でご相談していただくことになりますしたがって区で治療費の補助を行う予定はありません次に経済対策について3点のお尋ねです 初めに生活保 護, 費の保護費の受給についてですが生活保護の基準では資産等の要件もありまた個々の生活実態もさまざまであるため具体的な数の把握は困難であると考えていますそうした方々が日々の日常に困窮しながら生活保護の制度を知らずにいることのないようにクニュース等を活用し制度の周知に取り組んでいます次に生活資金の特例貸付に係る人数はこの2年間で延べ1万4625人となります また新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し生活に苦しむ方に対しての区独自の支援については昨日、日本共産党渋谷区議会議員団田中正也議員の代表質問にお答えしたとおり実施する考えはありません<笑>次に近々の渋谷区政運営についてですご指摘の補助金の件については事業を所管する部署が申請を行うことになります このため区長部局から直接申請することとなり補助金申請が滞ったり新しい組織が機能しないことはありません次に多様性についてとされる3点のお尋ねですが一括してお答えしますそもそも私が高校生の携帯電話につかみかかったという事実はなくさらにその方が未成年であるかは疑問ですが私は謝罪するようなことはしておりませんので特に警察から連絡もありません以上私からの答弁といたします エきりンギ ン, ン。 まずですねあの、新型コロナウイルス対策ですが、先ほどのハワーワールドデータ を, これをお見せしたのですけれども、まあ、各都市もですね、自国 の, の国民のため、また都市もですね、最善力でコロナから区民、市民を守っていますね、国民も。でこれ、私は反対ですけれども、区長が目指された、例えばスタートアップ事業なんかで世界的な企業を呼ぶんであれば、こういうものに関して自国民、またじ自分の区民をです、ね、徹底的に守れないようでは、やはりこれ、企業ごと来るだとか、ね。 人員をそっちになんてことはないとい思うんですねですから私は、区民 の, このやっぱり治療、または検査、さらにそういうです、ね、もろもろのすべての生活の面倒を見ているとか、体制に関しては、これ、やるべきだと思いますし、経済対策も当然やるべきだと思います、でそこで質問ですが、4回目から5回目の接種、考えてらっしゃらないのかもわかんないんですけれども、CDC はです、ね、3回目接種から4か4ヶ月後にです、ね、もうワクチン接種が必要だということを公表しました。 つまり夏ぐらいにはですね、3回目接種をしなければならないと思うんですね、でそういう会場をですね、今後、ですね、8回目、第8波も合わせて、ですね、この5回目接種まで多分やらなきゃいけないと思うんですが、この万年的にですね、会場を抑える体制とか、ですね、医師会との体制、これを維持する気があるのかということを一点お聞きします。 それから学校教育法と社会教育法 の, この2つの中にです、ね、この組織改正は十分絡んでくる中でこの社会教育法のほうに随分この組織改正が絡んでくると思うんですねで平成18年の改正後のです、ね、教育基本法の中では一、まあ、人一人が自己の人格を磨いてです、ね、豊かな人生を送るために生涯学習も、ね、あらゆる機会にです、ね、あらゆる場所で学習することができるとなっていますね ところでですね、そうなると、まあ、一方で区長があいろいろな今度社会教育事業、もともとあった事業ですね、これと混ぜてしまうとですね、教育の機会均等が保障されないんじゃないかという気がするんです、ね、で、今後、そのことについて私もこの懸念もあります、でこれは 文, 科文部科学省もですね、えー、結果的に商業資本が入ると、えー、金と物が、まあ、中心になってしまってですね 学びが過度に産業化、支持化ということになることになって、まあ、警告を実は鳴らしてるんですね、数年前から。そして、そういうことについて、もし区長がきちっと今まで通り、えー、一人一人がですね、このお学ぶ機会をです、ね、きちっと、障害学習、社会教育学習を で, す、ねまあ、できる環境がきちっとあるという保障を、まあ 説明をされるのかされないのかこれ、説明されないで少し機械だけすればすごく反発を食らうことだと思いますですので説明されるのかちょっとお答えくださいもう一点、えー、今後の渋谷区の20年後を見据えた渋谷基本構想の3の2にはですね渋谷区のダイバーシティ・インクルージョンという考え方があります先ほどの多様性のこの質問に関わるところですがこの地上に暮らすあらゆる多様性ダイバーシティを受け入れるだけで異なる多様性エネルギーに変えていくことインクルージョン 人種、性別、年齢、障害を超えて、渋谷に集まる、まあ、人たち、うんうんってなりますね。で、今回、区長が、まあ、多様性を重んじてこれを作ったんでしょうけども、まあ、先ほどその動画を直したのは、まあ、区長がやってないんじゃないかなっていうと思ったんですね、だからちょっと皆さんに見てもらいたいと思っます。で、えー、その意味で、まあ、やってないっては区長が言うんですが、まあ、明らかにこれ、動画を見てもらえば明らかなことだと思うんですが、そこでですね、 このいきなり話を聞かずですね、あの少年に手を出してしまうというのは、これ、社会主義国のダンスと変わらないと思うんですよ。これ全然多様性でもインクルージョンでもないと思うんですね。そこで区長に再質問ですが、今回からの行動をすると、まあ、すでにあの区のトップとしてです、ね、自身が渋谷基本構想を守れないんですから、これ、職員に今度、行動規範、大きな影響があると思うんですね。そうででああれれれればばこ守ない 基本構想のこの3の2を改定するべきだと思いますが、区長にお答えをこれを求めます。さらに、自からそうであれば、ですねあの警察は何もなかったということで、これ、警察に出頭する気とかはありますか、この2点お答えください。全部で4点でで点すす以上です 堀切議員の再質問にお答えします。夏ごろ、3回目じゃなくて4回目の接種になると思いますが、これ以降です、ね、そういったことが出てくれば、しっかりと対応していきます、であとは教育委員会のところは、ちょっと質問の趣旨がよく分からなかったんですが、まあ、いずれにしても、あの教育行政が、ね、さらに前に進むようにあの、先頭に立って頑張っていきたいなというふうに思っています。 最後、まあ、多様性について、何の多様性かはちょっとよく分かりませんが、まず私は手は出してません、そして基本構想も変える気はありません、ですのでまた出頭もする気はありません、以上です。17 番, はい、17番、堀切年人議員 2番目 の, あの教育行政については、まあ、あの進めていくということで今、えー、答弁いただきました、まあ、ちょっと分かりにくかったっこところですけど、まあ、あの区長がしっかり進めていくということであればしっかり説明していかなきゃいけないと思いますよあのなぜかといえばスポーツ教育のすでに今社会教育から話されて進んでますけどもいろいろなやはりその事業者が入ってです、ねえー、そのことによって今まで区民ができたことができないとか使えるところが使えないというのも出てます。これはやはやり あのそういう意味ではもう不都合が出ているわけですねで。これ同じように教育の機会に対してこれ、障害学習社会教育は高齢者まで、えー、保障されている学習の権利ですからそれをうう、えー、競争原理だったり市場原理でやはり、えー、できなくなってしまうという可能性に対しては非常に危惧されていると思うんですね。 発表されるですから、それを区長が丁寧に説明していく必要があるんです、今、私がおっしゃったことだけじゃなくてどう、どういうふうに保障されるのかということを説明しなきゃいけないんですけども、それは保障についてきちっと話されるということを、そういう機会をです、ね、設けられるのかということをまず一点、再質問したいと、再裁してほたいそれからですね、区長はまあ手を出してないということで、まあ、先ほど の, あのことで皆さんがどういうふうに思われたか分かるんですけど、私は手を出してると思うんですよね。で、えー、まあ 出動ちょっともする気もない、構想も変える気はないということであれば、これ、職員がこういうことを起こした場合は、もう区長がこういう対応であればです、ね、なんか暴力だったところを起こしても、一切言えなくなるんじゃないかと思うんですよね、そういう行動だと思うんですよ、会計、まあ、しないということであれば、すでにこれあの、基本構想っていうのはです、ね、組織化されて、さらに毎年関連予算もつき、幹部職員まで今まで設けたわけじゃないですか、それぐらい大切にしてきたて業れるね。ですよね。ところが えー、意見が合わない人が来たら、手を出してしまう、こういう区長がやってしまっているで、それであっても、この理念は変えないんだということであれば、区長、やっぱりあれじゃないですか、私はですねこれ言いたくなかったですけど、区長自身にこれ、辞任されるしかないんじゃないですか、それで区長がもしですよ、自分が遂行できないんであれば、遂行できる次の方を立てるしかないんじゃないですか、これは私はですね、区長自身がね、私は交代すべきだと思いますが、そのご意見をですね聞きたいと思います。 そしてもう一つは、職員が同じような規範を、違反をした場合ですね、単にですね、職員規則でですね、これはお前はですね、罰則があるという形で懲戒処分を下すということは、多分職員も納得がいかないと思うんですね。ですから、そこの整合性についても、私は説明を求めたいと思います。以上です。 松区長、はいえー、堀栗議員の再々質問にお答えしますまず、えーと、教育委員会との、えーま、教育行政の件についてですけれども、ま、先ほど言ったように、ま、しっかりとあのやっていきますので、ご安心くださいあの、必要とあれば当然、説明はしていく予定です、えー、あとは、その私が、まあ、高校生と思われる、ま、未成年の方であるかどうか疑問なんですけれども、 あのまあ、その人に、えーまあ、暴力を振るったようなことをおっしゃってますが、あの暴力を振るった事実はありません私は謝罪するようなことは一切しておりません、まあ、ですから、まあ、職員も大丈夫ですし、基本構想を変える必要もないし、えー、辞任をする気もありません、以上です17番、堀切蓮人議員。 えー、区長 の, あのまず教育行政のことですけどあの、説明がまずあってから変えなきゃだめだと思うんですよ、渋谷図書館も同じですよね、これ、なんで説明があってから、みんなの意見を聞いて変えるっていうことにならないんでしょうか、それが私には全然、これは皆さんのです、ね、懸念を払拭することにならないと思うんですね、しっかりやっていくけど、後でいつか説明しますみたいなことですね、全然納得いかないと思うんですよね。やっぱりこういういうに大きく えー、社会教育法に設置されているようなものを大きく口を武力に起こすってことは、本当に教育の機会を得られなかった、例えば大学とかに行けなかった、高校にも行けなかったという方が、社会教育として、図書館やいろんなこの学あの教育行政の中 で, です、ね、渋谷区に学ぶ機会について、本当の苦情されるかどうなのかって、すごい不安だと思うんですよ、まあ、区長は大学まで出られてますから、自分は大卒だってことで、あれかもしれませんけど、私、本当に中卒とか高卒の方たちが、本当に機会を得れるのかなとか。 今年の人たちが、えー、今本当にやってるような社会教育が保障されるのかなと非常に不安だと思いますので、私はまず区長が組織改正を掲げるようになれば、もう今議会中に説明するべきだと思います。ぜひ実行していただきたいと指摘しておきます。さらにまあ、やったかやらないかっていうことにもなっちゃってるんでね。あのー、私はこの高校生の方に手を挙げてしまったということに関しては、まあ画像で見ていただければ明らか。だと思う まあ変えない、やってない、知らないということであれば、私はこれあの、もう職員による規範は絶対守られないと思うんですね、職員だけこれでせめて、えー、今後ですね、文言処分を喰らわしたりとかね、そういうことをやることになるとですね、多分区長、非常に反発することですし、これ、区民の方々、納得もこれ入れないことだと思いますので、ぜひ私は、あの、 後からでも結構です私がご指摘したこと、ぜひとも実行していただいたり、警察に行っていただきたいなと私は思いますし、できればご本人に、保護者にも謝罪していただきたいなと、えー、ご指摘させていただきます以上私の質問でございます。